演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いします業務スープのハイカカオチョコレートベルギー直輸入を食べたいと思いますまた新しいチョコレートが出ているんですねこのスーパ ー, ー今までのジョームスープのチョコレートは外しはないのでこれもそれではおっと 今回は個包装になってるんですねうんもちろんキットカットとかとはまた違いますがではちょっとちょっと口に触ですこんな感じ薄い板チョコになってますではいただきますやっぱり今回も苦いな大人の味わいって感じがしとっても美味しいでもカットさせるのがちょっとまずいかない うん、ダンクチョコレートなのでやっぱりちょっとビターで苦みが効いていて大人な味わいでしたね甘さはかなり控えめなので苦いのが得意な人でないと少し厳しいかなと思いました、まあ、自分は好きなんですけど ね, ねカリカリやっていくのでみんなで分け合うのにもいいと思いますなのでこちらをテイストとさせていただきますほろ苦いいほろじゃないわかなり苦いチョコレートが好きな方にはおすすめですね